ハニューが進む自らの道、フィギュアスケートの完成形を目指して、ご視聴ありがとうございます。早速、今日もハニュー選手のファンへ、情報をご提供させていただきます。ソウルで開催される、四大陸選手権、競技開始前日午後の公式練習。3年ぶりの出場となる、ハニューは、キレのある動きを見せ、4回転ルッツで転倒はしたものの、気負いを感じさせることはなかった。初めての練習で感覚は良かったですが、まだつかみきれていないところもあります。 徐々に感覚をつかんで、それからだなと感じました。スケート自体もしっくりきている感じはまだないので、それを一つ一つ確かめながら、この氷にはこのようなタッチでいけばいいのかなということを考えながら滑っていました。こう話す羽生は曲かけではバラード第1番と単調を滑った。最初の4回転サルコーを決めると、感情を込めたつなぎの後は、4回転トーループプラス3回転トーループも綺麗に決めた。後半のトリプルアクセルも決めて、コンビネーションスピンの後には、 気持ちを全面に出すような彼らしいステップシークエンスも見せた。僕が気持ちよく滑れていたかどうかは見ている方の感性に任せますけど、平昌五輪以来初めてバラード第1番を通すのを皆さんの前でやったので、すごく緊張したとともに改めてこのプログラムを滑るという感覚にさせられました。また、羽生は質問を受け、シーズン中で異例とも言えるショートプログラム、SP とフリーのプログラム変更の理由をこう説明した。まずはグランプリファイナル、全日本とあって、 難易度を難しくするというのは自分自身楽しいですしそれを達成できた時の喜びは計り知れないものでもあるんですけど何か自分が目指しているスケートというのはただ難しいことをするスケートじゃないなと思ったんですオリジンをやっていても秋に寄せてをやっていてもそうなんですけど自分の呼吸じゃないなと思って技術的なことに関して言えばやっぱり高難度のものを入れれば入れるほどやっぱりまだスケートの部分がおろそかになってしまったり 曲から1回等を切り替えて曲を1回外してジャンプにセットしに行かなきゃいけないというのがやっぱり嫌だった。それに耐えきれなかったというのが大きいですね。全日本選手権の秋に寄せてやスケートカナダのオリジンに関して言えば自分でもいい滑りができたと感じている。だがそれ以上に感じたのは自分の演技として完成できそうにないなということでもあった。と羽生は言う。それはあまりにも理想が高いがゆえに。 そしてその理想が多分僕ではなくエフゲニー・プルシェンコさんの背中だったりジョニー・ウィアさんの背中が理想だったと思うんですだからそう考えた時にやっぱり僕のスケートじゃないのかなと思ったんです改めてそう思ったのは全日本選手権翌日のメダリスト・オン・アイスで催眠を滑った時だったその感覚が2つのプログラムを滑っている時とはカバー曲とオリジナル曲くらいの違いを感じたという サイメイも、バラード第1番も、本当は何か、もう伝説として語り継がれるような記録を持ってしまっている子たちなので、できれば眠らせておいてあげたかったんですけど、メダリストの時は、悔しい結果になった、あの精神状態だったからこそかもしれないですが、ものすごく自分でいられるなと思って、それでもう少しだけ、この子たちの力を借りてもいいのかなと思いました。バラード第1番は、ずっとやってみたかったピアノ曲として挑戦し、様々なことを考えながら完成させてきたプログラムだ。 最明もまた、自分のこだわる和の世界を表現したいという思いから選び、作り上げてきたプログラムだ。さらに、ホートレガシーも、ゆったりとした自然の中に身を任せ、その世界に沈み込むような、彼自身の、心象風景を表現しきったプログラムだった。それに対して、秋に寄せてと、オリジンの場合、自分のプログラムとして完成させようと思っても、幼い頃に憧れた、ジョニー・ユーヤとエフゲニー・プルシェンコの演技が、羽生の頭の中に、強烈に残っているものだった。 だからこそ、それを完成させようとしたときに100、100% 自分のものにすることができない、と考えたのだろう。15年の GP ファイナルで NHK 杯に続いて、歴代世界最高得点を出した後で、羽生はハビエル・フェルナンデスが、フリーで200点台に乗せてきたことに言及しながら、ジャンプや技術だけではなく、芸術性も兼ね合わせたフィギュアスケートとしての完成形を目指していきたいと話していた。だが、その後の4回転時代突入で、 勝つためにより多くの高難度のジャンプを入れなければならなくなり羽生はそれにしっかり対応して結果を残してきたその点で言えば今回彼がやろうとしていることは自分のフィギュアスケートを突き詰めたいと思い始めたプログラムに回帰しそれでどこまで戦えるかを確認してから次へ進みたいという決意でもあるのだろう五輪連覇を果たし自分の原点として考えたのが幼い頃に憧れた2人のスケーターが使用していた曲に挑戦して 自分なりの世界観を作り上げることだったそれを実践したからこその今回の決断なのだろうその勝負のプログラムで世界選手権に挑んだ後彼がどんな道を模索していくのかも大きな楽しみになってきたご視聴ありがとうございましたこれからも一緒に応援していきましょうねチャンネル登録をよろしくお願いいたします